見えーゆっくり行こうかな<笑> い, いないわけないん だ, だよ左いるぞオールインさっきのとこいるぞボ<笑>スちゃんと作敵作敵して動け<笑>あれ セーーフティーがかかってたぞ、ルごめんなさい。<笑><笑> 敵ななかかかかったほっおなんかポンっっったたたおんポンってわお っってーあーっ た, ったーどうしよっかー めっちゃいるな切ろ えっとー・あー、えっとえっとー<笑> いやいやいやいや惜<笑>しかったなと思って。お鳥をいっぱい えこれ勝利条件なんだっけ生き残ることあ生き残るこ と, <笑> 生, き残ること<笑>生き残ることか<笑>生き残ることね<笑>やぐらの2回禁止ですよああ ーー来たよー<笑>みんな情報共有しよう情報共有どこだーどこ見つけたら教えて11時発行1人はみんなのために死ぬんだぞ誰から見て11時に、ま、うわっきたきたた おーいたいたいたいたこの反対側この反対側 あありがとうございますありががととううごござざいいいまますす<笑><笑>やられれれたいいぞ敷いてるンン<笑>頑張れ俺のお財布守ってくれ<笑>ヘロヘロしてく後後ろ後ろ後ろいる後ろ ううの橋出して嘘もよよ鬼が一番疲れる疲れれるると思ってってこっちにいるぞ ハハハハハ あたえーえー、じゃあでした せ, っせっかくだか ら,、ね、<笑>だだら<笑>せっかくだからせ整列。<笑><笑> やば い, やばい<笑> あ, <ー><笑><笑>ありがとうございます。<笑>あ<笑><結><いや><笑><笑> 女性1人はきついし、ね。で人人人人かかかにいいいいととととうど。誰か3人じゃなあああるる。<笑><笑>人いとったから。たちょ反対側や